それを大失敗って言うんです。どうも、政治いろいろの学部です。韓国経済をどん底にした所得主導型成長経済学者からのダメ出しをものともせず実施したわけなのですが、この所得主導型成長の設計者である本樹漁委員長が国政監査を受けた模様です。 朝鮮ビズより一部引用します。韓国語から日本語へ翻訳した記事になります。ムンジェイン政府の経済政策の中心である所得主導型成長の構築者とされる韓国開発研究院の本ジャンプ委員長は13日所得主導型成長には最低賃金や労働時間の短縮などに関連した副作用があったことを。 認めざるを得ないと述べた。また自分を指す所得主導成長の設計者という表現については誇張すぎだと述べた。本委員長は同日国会政務委員会経済人文社会研究グループの国政監査でそれなりに成果を上げていると思うと述べた。文在寅政権の任期が間近に迫った時 所得主導型成長の成果について聞かれた本詞は、個人的には半分成功して半分失敗したと思うと答えた。所得主導経済の論理は賃金や所得を上げることで経済成長を実現するというものだ。経済学者の間ではこれを因果関係が逆転した経済論理として論争にもなっている。文政権の 所得主導成長における重点政策は最低賃金の引き上げである。最低賃金は2018年と2019年にそれぞれ 16.4% と 10.9% に上昇したが、2020年と2021年にはそれぞれ 2.87% と 1.5% に低下した。実は政府は 最低賃金の急激な上昇による副作用を認めているというのがエコノミストたちの意見です。政府が最低賃金の引き上げによる副作用を認識し始めたのは雇用支障の悪化が原因でした。2018年の非雇用者数は前年比9万7千人増で2009年の世界金融危機後の増加率としては最小でした。2019年は ベース効果による回復があったものの、新型コロナウイルス感染症の影響で21万8000人減少した。本委員長は、どんな政策であっても一朝一夕で最大の成果を出すことは容易ではない。また、自らを所得主導成長の設計者と呼ぶことについては、私が設計者というには大きさすぎると述べた。本委員長は、 文政権の初代経済主席秘書官。以前、所得主導成長特別委員会の委員長として、所得主導成長の3年間の評価セミナーを開催し、所得主導型成長政策のおかげで、成長率の急激な低下が阻止され、所得分配も改善されたと積極的に主張した。彼が委員長を務める KDI 内では、 政府の政策に批判的な報告書の発行が阻止されるケースがあり、報告書の数自体が減少しているという。本委員長が就任する前の KDI では、研究者が作成したレポートを週に1回以上直接メディアに配信し、研究成果を広報していました。以前は最低賃金の急激な上昇に対する批判や災害時の支援金が 国民全体の一部だけで消費の増加につながったという内容がそのまま明らかにされていました。頻度が減った KDI の課題分析レポートは KDI が主催するフォーラムに変更されます。とのことで、韓国の所得主導政策とは最低賃金を1万ウォンに引き上げて労働者の所得を向上させ、これによって消費が増え、 企業の景気も良くなるという論理のもとで実施されました。また、労働時間の短縮、いわゆる週52時間労働制の導入や、企業に対して規制を強化する法律なども施行しました。結果、多くの個人事業の死を廃業に追い込み、雇用を大きく喪失させました。韓国大法院が公表した2020年司法年間によりますと、法人の倒産件数は、 2017年以降で見ると、2017年699件、2018年806件、2019年931件、2020年1069件と、文政権の任期中着実に倒産件数が増えています。2020年の1069件は、文政権の経済政策の他にコロナの影響もあったようですが、 1000件を超えたのは統計開始以来初めてのことだそうです。また、雇用に関しては、2021年3月時点において、労働の主力である30、40代は25万人も減っています。そのため、韓国の国民は期待する職業を得られない、いわゆる潜在失業の状態にあり、青年層の潜在失業率は過去最高の 27% に達していると言われています。さらに、韓国の大学生が願書を出してもどうせ就職できないと、10人に4人が給食を諦めたという記事が中央日報に出ています。一部引用しますと、今回の調査で積極的に給食活動をしているという回答者は、10人に1人の割合9 .6、9.6% にとどまった。給食活動を休んでいる。 8.4% 42.1% またたははほととんどしていないといな 33.7% う回答は合計だった給食活動を儀礼的にしている 23.2% という回答も少なくなかった大学生と卒業生が積極的に給食活動をしない理由としては自分自身の能力、技術、知識などが足りないからもっと準備するため 64.9% という回答が最も多かった。専攻または関心のある分野の雇用が不足している 10.7% や、休職活動をしても就職できなさそうだから 7.6% という回答もあった。とのことで、韓国経済が悪化し、就職したくても就職できない若者が増えてきてるってことなんですね。このような状況にもかかわらず、 文大統領は失業率が改善されたと自画自賛しているんですよね。まあこれにはからくりがあって、高齢者の完成アルバイトを多数雇用し、失業率を低く見せるようにしていただけなんですけどね。まあこのように都合のいい部分だけを切り取り、実態と乖離しまくる発表をする文大統領もどうかと思いますが、それ以上に今回の韓国経済の実態を作った、 本ジャンピョ委員長が言い放った言葉。個人的には半分成功して半分失敗したと思う。どう見ても失敗、しかも大失敗じゃありませんかね。どんな部分が成功しているのでしょうか。本ジャンピョ委員長は、所得主導型成長政策のおかげで、成長率の急激な低下が阻止され、所得分配も改善されたと言っていますが、その根拠って何なんですかね。 ちなみに、文政権が所得主導型成長に固執した理由として、日本総研の内政外交両面で難題に直面する文人政権というレポートによると、一つ目、二期続いた保守政権下で実施された政策が所得雇用環境の改善に十分につながっておらず、成長戦略のパラダイムを転換しなければならないという強い意思があった。二つ目、 最低賃金の引上げや基礎年金の増額などが所得が脆弱な層によって支持されていること。三つ目、所得主導型成長が政権の看板政策であったこと。そして四つ目、この戦略の理論的枠組みを作った、ホン・ジャン・ピョ、チャン・ハソンなどの学者が大統領を支えるスタッフとして働いていたことが挙げられています。このレポートは2018年、 11月13日に発表されていますので、約3年前から既に言われていたことなんですね。本ジャンピョ委員長は、所得主導政調の設計者と言われていることに対し、私が設計者というには大げさすぎると言っていますが、思いっきり携わっていますね。さて、次期大統領候補として再入力とされている、与党共に民主党のイ・ジェミョン・キョンギト知事は、どのような経済政策を掲げるのでしょうか。 イ・ジェミオン・キョンギド知事は、選出感謝演説で、あらゆるものに対して石碑生産すると言っていましたから、何かしらの対策はするのかもしれませんが。そういえば、イ・ジェミオン・キョンギド知事は、生活に必要な最低限の金額を一律給付するベーシックインカム政策を提唱している方でしたね。国家財政を無視して導入に踏み切ったりするんでしょうか。とりあえず、イ・ジェミオン・キョンギド知事には、